最近みんなアニメ見てる。なんかアニメみたい。ジョジョ見たい。ジョジョ。かはがれ何見てんのみんな。 ジョジョさんみたいんだけどさなどこから見たらいいかわからないですけど見てるよリリの配信あとスネクファンズと一緒に今週の新作見る予定はやっべずるダメですずるいです